ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ピカチュ中色の電車が来ましたね。東急世田谷線です。2両で可愛いですね。さあ、出発しましょう。今日は、三軒茶屋に行きますよ。線路の幅が広いな。帰還が1 372ミリで、京王線が直通できます。わら、江ノ電に譲渡されていた車両が戻ってきて、保存されていますね。 あ、ピンク色。さあ、三軒茶屋に着きましたよ。ここが三茶か。あれ、三軒以上、茶屋があるぞ。住みたい街、おしゃれな街の上位ランキングの街だな。あ、いきなりステーキがあった。ちょっと、お登りさんしてますね。標式まで、おしゃれに見えるぞ。あれが、東急バスか。キャロットタワーどこどこ 車がいっぱい走ってますねよくわからないのでマップに入りますよさあ渋谷に行ってみよう東急懐かしい懐かしい電車が来た渋谷ですよ 渋谷やばい。さあ、ドーナツでも食べて帰るか。ご視聴ありがとうございました。